と、スーダンです。生さん、MC の西川です。よろしくお願いします。本日はゲストトークでレイコに来てまいりました。よ、え、か、ー、った、ようやく人と喋れる。もうずっと一人で喋っ て, て、この年末年始。もう去年とかもね、うん、なんかなかなかゲストさんとこう予定が合わなくて、うん、そう結構ソロトークが多めで寂しかったから。えー ね<笑>今日はいっぱいしゃべれるのお願いします。関西圏ですのででででででですすすのの京京京都ですで京都よねねはは出身にに今もももう東京にそう東あ埼玉、うん、ねうんあのもう上ししててきるっっっいいことで、うん、ずっとずりたかったかけど何年前 年年もかなもう6年 前, 6年前そ う, そ う, そ う, いうか、うん、そん な, なるか活躍してるから投稿はね、うん、全然全然 SNS で追ってたりしたんですけど玲子、うんまあ、さんね初めて見たよっていう方もいると思うんですよ玲子が何をしてきたかっていうと、うん、ジェニさんのツアーですよね、はい、ツアーダンサーされててお疲れさまでしたありがとうございましたお疲れ様です むっちゃ楽しかったむっちゃ楽しかっ た, っかった そ, うなんかそういうねこうバックダンサーみたいなこともしたことはね、うん、もちろんありますし、うん、あとはなんかこうやっぱ売れん子のイメージって私は結構アナグランドシーンでもコンテストとか振り付け家としても結構ね「うん、レジェンド東京」とか「ワ、うん、ルド・オブ・ダンス」でしたっけ、はいはいはい っていうね世界大会でも、ねうん、作品を出されて最優秀賞とか取ってたりしてやったうんかとかそういうそのコレオグラファーとしてもいろいろ活躍してる、うん、だからゴリゴリダンス職人がやるようなこともやるし、うんうん、それメジャーなことも ね, ねやったりするし、うん、私とはもうだいぶ前なんですけど、うん、やっぱりその愛さんのオープニングアクトとかもあっそうだ、ん、懐かしいの出たと思う<笑>一緒にあったんですよ<笑><笑>そうだ多分写真出てるか<笑>あのあ愛さんのオープニングアクトとかも 多 分, ですよねうん、私多分そういうのもね好きな子ないやなとは思ってたんですけど、うん、ディオームの私京子さんのクラスをすごい行ってたんですよああそうだね、うん、あのアシスタントとかしてたん で,、うん、でそのディオームさんが公演をやるときに一緒に出たりとかねう ん, うんそうですよね制服で女子高生だったんで<笑> いね正ねうん、練習にたたりすすす。る。してるぐ<笑>知<笑>ってらいい。いかかか。なななな合ややも高校生やし、そ<笑>そそうかそうそうよ。そう代ん、ねうん、うんうん、そうなんでうそうなんですすいすなんなんみこんな大人おいます。<笑>そうそうそう よろしくお願いしますろしお願いしますこんな仕事をされてるのみんなで、ね、気になると思うからぜひ、うん、ルーツを聞いていきたいと思いますよろしくお願いしますお願いします。こ<音楽 Administration>んな話でいいことしたことないあのダンスを始めたきっかけはなんだったんですかきっかけえっ、ー、とね小学校五年生の、うん、あ小学生の終わりぐらいないけれどあのダンスレッスンに行き始めたのが幼稚園の時から ストレッチとかがすごい好きやって。<笑>幼稚 園, 幼稚園でストレッが好きだった。<笑> そ, うそうそうそう。そ体が柔らかいってこと？そう体が柔らかかったみたいで、うんうんうん、私あんまりそういうのかなんか意識してなかったんやけれども、うんうんうん、で音楽がなると結構体動かしてたっていうのを聞いて、へえ。そうでテレビ見たら結構やっぱり真似して踊るっていうのはすごいあったみたいだけど、うん。かわいい。<笑>お姉ちゃんお姉ちゃんが先にダンスやりたいってハマり出したのを見てて。<笑> え自分もやりたいってなってお姉ちゃんをやらずに、うんうんうん、その時って時代的にタウンページやったからページを開いてダンススタジオを探して自分が行ける場所を見つけて、うんうんうん、でお母さんに行きたいって言って、えー、体験に行かせてもらってからドハマりしちゃってそこからずっとって感じ。はいはいはいえー 京都のスタジオに入ってますちなみにどんなにスタジオさんだったんですかえっ、ー、とね、超有名なカオリアライブさんカオリアライブさんが21位の時とかじゃないかなその時にも一番若手でインストラクターとしてそのスタジオで指導されてた時のキッズの生徒だマジかそ う, そうだ京都の方だそう えー、出会いはそこで出ましたここで大御所の名前が<笑><笑>今大御所すぎて髪倒したけどかお<笑>りさんねそうりやられてたなるほどそこなんだ<笑>あもうゴリゴリベーシックちゃんと基礎ジャズを、うん、じゃあ最初はそこが入り口だったんだそうそこで教えてもらってたけどまあ実際はヒップホップがやりたくてあそうなんやそうかスダンススタジオの中にヒップホップっていうジャンルが あポンって書いてあったから行ってそこでダンスを学んでたら気づいたらジャズにはまってジャズのベーシックをこう練習してたって感じいやーそれはやってていただきたいかおりさんもおったら<笑><笑>そうそうそう間違いないそれが小5の時ってことか小5の時なるほど、うん、そっから初めてハマって、うん、もう小中ともうじゃあもうダンス付けキーですかダンス付け小中こう うん、いもうずっとやね受験以外は<笑>受験も本当に半年ぐらいやってなかったけど、うん、ギュッてした人や<笑>そうそうそうそう<笑>ずっとダンス漬け本日<笑>とかバトルは出ず発表会にたくさん出てみたいなことですかそうやね発表会とかに出つつ中学卒業の時に、はい、ちょっとこうアメリカに行くっていうのに興味持ち始めてで中3の時卒業してから 一回ニューヨークに2週間ほどお姉ちゃんと行ってその2週間の間にブロードウェイダンスセンターに行ってダンスを学んでたらジャズファンクというか。 そのファンジャズとファンクがこうミックスされてるようなスタイルはもう日本でジャズヒップホップとかっていうのがすごい流行ってて<笑>かっこよさそうしかもめっちゃかっこニューヨークやろそうう見てしまった、うん、見てしまった。その時もシール村上さんに衝撃を受けて、はいはい、ビヨンセのプロモーションビデオとか多分取り付けてるからそうそうそうそ う, うんでもそのレッスン行って自分は正直こう個性をアピールできるタイプやと小学生の時からうん なんか自分だけ自信があったんやけれども、うん、うんでしょうね、うんに<笑><笑>そして行ったらシェビル村上さんのレッスンの受けてる人たちがやっぱり曲が流れる前からもテンション上がってて振り付けをやる直前からもうグワッとこうフリースタイルでバコ踊りしてるそうですよねもうねあれに中3卒業私は衝撃を受けてすそうなカルチャーショック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 かっこいいあカッコイイアウトセットと あ, あの辺がカッコいいグワッと集まったダンススタジオが京都にできてここ地図にそうなんだでそれをまたお姉ちゃんがパンフレット持って帰ってきてくれて、うん、お, んお姉ちゃんありがとうなんやけどカッコイイメンツの写真がぶワッて並んでるパンフレットですごいねやばいこれは受けに行かいんだたら損すると思って もうすぐ入会したの。そう入会して今でも置いてる<笑>入会ナンバー二十四番<笑>早い早い早いクラブやったら相当濃いめのコアファンでも京都ってさ<笑>ダンススタジオめちゃくちゃ盛り上がってると思うよでそのダンサーの先生メンツも豪華やしも<笑>うん、うん ま希少だなんですけど、地元がね。やっぱ京都すごいレベル高い。その京都出身のダンサーで東京で活躍してる子もなんかもいっぱい出てくるし、そうそう、そう、そう、そう、そうそうそ う, そうだから、京都の先生たち豪華やな。あとはなんかこう違う土地だからね。思ってたので。 すすごいでよね、えー、そう思ったら京都ねなんか不思議かもね、えー、いい意味で孤立してるかもしれないがっつり市内でもないし大阪のねそうそうそうそ う, そうかじゃあも う, もうどっぷりというかこう憧れていくダンサーたちっていうのは、うん、まあ言うたらこうテレビのアイドルとかそういうことじゃなくて、うん、そうい う, こ う, もうゴリゴリのダンサーさんたちも海外のちょっと色が入ったというかうんもうやっぱりそこで感じてきはった人たち うん、アングラでやっぱりダンスを感じてた人たちのダンスがやっぱり自分の中でもすごい魅力的でかれちゃったというかだからもう着放題もその時の着放題が多分4万ぐらい行ってたのよ回あそうなんむっちゃ高くて高いで、ね、<笑>その時むっちゃ高くてイいスタジオだね<笑>でもめちゃくちゃやっぱスペシャルやったから週7でレッスン行ってたマジで週7で週7やってた<笑>レッスン行ってた 1 <笑>人<分>で<笑>もう好きすぎて、まあ、でもそのゴリゴリにはまってる、うん、だから高校生の時に初めましてで会うってことよ、ねね、だよねそう、ね、高校3年生の時やったと思うああそうやった、ね、そのディオームの公演とかをきっかけにこう一緒に練習したりとかするんだよね、うん、お稽古とかがやっぱり長いからきっかけ クランプをやってたからディ オ,、ねうん、オムさんもやっぱりクランプをやってたからやってたリごい声が好き好き大好き大好きディオムのクランプと<笑>ジャズはもう衝撃的やったね。そうなのよパワフルなのも踊るけど、うん、そういうなんか女性らしい動きをあのメンズがメンズの体格で踊られるっていうのがう、うん、やっぱあのあ、まあ、セクシーさは、ね、なかったよね<笑>なかった 特に、まあ、東京のダンサーさん結構ジャズ踊れるね男の人多かったりしますけど、うん、男の人でそういうセクシーな動きができるっていうのがちょっと珍しかったよ ね, ね珍しかっ た, かったこう女性ファンめっちゃ多かったよ ね, かね多かったと思う、うん、なんか<笑>女性がなりたいセクシーなシルエットとか表現を追求してはるからレッスンでもぶっちゃこと細かく教えてくれるから、うん、そんな角度ってどうやったら いいのみたいなのをめっちゃ練習した分かるすっごい愛それが長かったよなたなんかこう京子さんとか首を傾けるそうそうそうこの程度の練習をずーっとするみたいな<笑>もう一時間半あったら一時間はやってたね<笑>やるような、うん、でも夜中そのオールレンっていうね私らが参加した時も、うんうんうん、ほんまに一個のウェーブ五時間 びっちりやった時とかあるから、二つのアクロバットやったりとか。そうそうそう、<笑>やったね。筋トレ大会したりとか。やった。うん、でも、力になったよねなった。地味練習なんですけど。うん、あれは、ためにな。たまっていうなんか、修行したなっていう時期にあってるよね。うん、あったそうよね。っ た, ったね<笑>地味な練習。 多分切磋琢磨したダンサーだなっていうイメージはあるんですけどその時は学生やとか、うん、ダンスの道であの私に生きていこうっていう風に決めたのはおいくつぐらいの時になるんですか、うん、ああでももうその中3の受験の時かな。高校受験の時に そのどういういい道を選んでやっていくっててく、まあ、正直もうダンスばっかりやったから中学の時は全然勉強してなかったしそのダンスを生かして何かをやりたいってなった時にダンサーっていう仕事があるっていうのを知ってあじゃあもうここを目指したいじゃ目指すなら国内なのか国外なのかみたいな話をした時に国外を目指したいって言ってやったらちょっと留学を。 にいましておけば娘は受験頑張るんじゃないかっていうので、お母さんがじゃあ効率頑張ってよかったらニューヨークいっといて、あ言ってくれたから半年ぶっちゃ勉強だった。そうかそうまいことしたねお母さん。高<笑>校<笑>に行ってくれたね。<笑> そ, うそうそうそう。とかね留学を年にね、うん、留学行くのにもお金もかかりますからチャリチャリ。そうそちょっとね。貯金もしていただいてっていう時期にもなるからね。うん なるほどあそ う, そういうことは、えっと、そっから海外に行きたい気持ちはあったわけや、うん、中学生からあったあったわけや高校、うん、3年間はそれこそチームを作って、うん、ジャズファンクジャズヒップホップっていうのにハマって、はいはい、それがもう全盛期やったからその時に出会ったのがう東京から京都に教えに来てくれてた、はいはい、プレイヤーズウィンクっていうチームのちゆ、はい、さんっていて、はいはいはいはい、そのちゆさんの ダンスにすごいハマってで千恵さんが「レイコだったら絶対に LA が合ってるからー LA に留学しな」って教えてもらったから、はいはいはいはい、ここ卒業して、まあ、約1年間 LA にあそうなんだアドバイスをくれたのはじゃあ千恵さんなんだそう LA がいいねって言ってくれたからだってだってね中学生の時に行ったのはニューヨークだったもんね、うん、じゃあ LA はその時初めてサポートって行ったんだ 1年行くって言って、結局半8ヶ月で帰ってきた。あ、そういうヶ月で来た。3ヶ月だけだったので。ああ、そうだなそうなの、そうなの。あの、ビザ、あの、取らずに行ったので。<笑>ああ、そっか。8ヶ月間行って、まあ、結構じゃあもう、ほぼ住んでる状態というか、もう、約、その年は。うん、でもやっぱ語学留学で行ってるから、3ヶ月やったらね、どこ、どこに、ロスト ニューヨーク半分ずついたの。あ、一か 月, 月半で。とりあえずどっちもいった感じで、うん、そうだからミレニアム行ったり、エったり、あの辺のね。そうだそうだそうだ。行ったり、川に丸があったら、何そのクラブイベントも行って、顔出したりとか、うん。こんにちは、どうもーってやった、やって顔を覚えてもらいたい。のはありましたけども、うん、ロス生活八ヶ月ってなかなかね、生目ですよね。八<笑>ヶ月めっちゃ楽しかった、ただなんか、本当にレッスン付けで。 学, 学校はえっ、ー、と朝から昼まで授業を受けてははははで昼以降からはダンスレッスンだけれども、うん、まあ、まあ、そこで出会う友達との時間っていうのがやっぱすごい楽しくてはいはいはいはい、ね、向こうに行ってるまた日本人もそうとかもそうへん、ね、がむちゃくちゃ仲よくなって。<笑> うね、もう今ではすごいね有名やからマドンナのバックダンサーしたり、うん、ジャネットのバックダンサーしたりとかしててそうだよねちゃんと喋ったことないねんけどジャネット・ジャックソンのオーディションの時に一緒だったの、ね、よ、うんうん、ニューヨークで。あえー 彼は受かったんですよね、すごい受かって私、怒っちゃったんですけど、でも、そういうことで、バリゴリ上手くて、<笑>バリゴリ上まくても、うん、レッスンもね、もちろん一緒やったりしたから、上手な日本人の男の子おるなぁと思ったら、うん、受かったと思って、<笑><笑>やっぱすごい子やったとって、YouTube チャンネル、ね、やってて、たまに見に行ってます、マスターメディアのほね、やってますよね、<笑>て<笑>そうそう海外の、ね、ダンサーさん情報を発信してくれてるんできなれはもね。 見てください。うん、そうかそうかそういう出会いとかもねあったりとかして、うん、楽しいよね楽しいみんなの人柄みたいなのもまだ日本のこう忙しい状況とはまだ違ったりとかしてねあったかい感じやねちょっとこうカントリーやもね田舎というか、うん、ゆったり時が結構ゆったりしてるのは、うん、ロスの方ですもんねちょっと沖縄みたいな感じ<笑>日本でいるここまではでもがっつりプレイヤーだ、うん まあ、カーニバルとかもやっぱ夢やったから、ね、1回だけやったけどやっぱ出させてもらってああそうが出たのかそうオーディションに1回だけチャレンジしたことあったけどおお向こうでそう2時ぐらいまで行って落ちたから、えー、そういう経験もしてそうあとはもうレッスン受けて受けて受けてやってたけど 結局やっぱりこう、自分で作品を作りたいとかショーケースに出たいコンテストに出たい舞台に出たいっていう気持ちの方がいればいるほど強くなってきちゃって、えー、でそ う, なんやそう8か月経った時に、うん、いやちょっと一点帰って、うん、もう今もう一回やりたいことを日本でやりたいって言って早めに帰国させてもらって、えー、そっからかな。もうあの そそれこそ加藤さんのところに行って「舞、は、台、いはい、に出たいです」って「もう一回いい?」って記録してすぐ。ええー成果が出てた孫悟空のやつチャップリのやつ違うチャップリは一緒に出てた孫悟空のや つ, のやつはいを見に行って良ってはいはははい、はいで、はいで、はい、やっぱり出たいってなって、はい、で加藤さんのレッスンに行ってでじゃあレイコ次 ディオカーって言ってくれてそうもう一回ディオムさんの元に戻ってあっそっかあれも一応ピックアップかなんか自分生徒だから出てると思ってたけどピックアップピッックアップだったんだ、うん、選んでいただきどうもありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますりがとうございますうございますありがとうございますありがとうご勝負してる人たちがロスにはプレイヤー気質な人たちが多いと思いますけどオ、うん、ンエアを受けたいとか出たいとかね、うんうん なんかその作品作りとかステージの方にわーって興味が寄ってきて日本に戻ってくるっていうことだったんだねへ、うん、えー、面白いそっちの欲がわーって湧いてきた時期があったんだねめっちゃ不思議で、ね、うんなんかいきなり LA の自分の部屋で髪を出してはい 作品を作りたい欲が強くなって講師なんかしてないのに、うん、<笑>そうですねでそ作品のテーマをブワ ー, ーって書き出した時があってもう今でも忘れられない、えー、溢れ出てきたんだそうもういろんなことをとりあえず紙に書いて、うんうんうん、で日本に帰って自分が講師したらこの紙を見て作品をいっぱい作ろうってえー、えてすごい。 その時からたぶん振付師っていうものに興味を持ち出してたんだと思うなんでか分からへんけどそのいきなりが間違いなく今に生かされてるからへ、えー、ちょっとそのコレオグラファーとしての部分もねすごい結果を出されてるので聞いていきたいですけど絵本帰ってきてそっからの飛行機としてはどうなっていきますか 戻ってからすぐ京都に新しいスタジオがまたできてたからミニオンっていうダンススタジオができてて そ,、うん、そこにレッスンをさせてほしいですって自分から言いに行ってあそう自分から言うんですね<笑> するしかないって思ってたからイントラもねたくさん京都とか大阪でおった時、うん、もういっぱい教えもしてたから他にもねイントラでお上事してるね大阪のダンサーさんって多いけど、うん、本当に私ね教えに関してはね全然なんかうまくいかなくて。うん<笑> 誘われもしないです、ね、スタジオで教えてくださいてか声がかかるもんなんかなと思ってたら何もレース今持ってないのでんなんか個人的にワークショップとかは打つんだけど自分で売り込んだスタイル<笑>マジでそうだから「千と千尋の千尋スタイル」ですよね<笑><笑><笑> そうだね言ったパターンの人はは、うん、はいはい、は い, 売 り, 込んでいく、ね、売り込んでいってとりあえず生徒さんをつけなきゃ意味がないって思ったのと で, で, できたら作品をそこから作っていくでもなんか自分のイメージする作品ってなかなかやっぱりハードルが高かったりするから、うん、だからまずはこうベーシックありきでどこまで伝えられるかっていうところから、はいはいはい、もう本当に最初は生徒3人。 からえー、そんな時もあったの俺も全然全然全然全然から一緒にこう作品を作って発表会出して次はこうキッズを作りたいってなってきたりしてキッズクラスもそうやっぱり京都のキッズダンスシーンっていうのを自分でチェックして大阪のダンスシーンをチェックしてどうやったら。 盛り上がるかっていうのをどうだったんですかなんかもう大阪といえばキッズがうまいっていうイメージは ね,、うん、ねむちゃくちゃあったと思うんですよこの「y o ムの舞台出てる時点でもやっぱ京香ちゃんとかね当時ダ、ね、ッシュボールの京香ちゃんとかキッズで一緒に舞台出てたりもしたから、うん、キッズがうまいっていうイメージは私はあるんだけど京都のキッズちゃんはその時どんな感じだった 結構私のイメージはヒップホップとかオールドスクールのキッズチームがちょいちょいと盛り上がって京都にいるなぁと思ってたんだけれどもジャズがいないなっていうのがすごいちょっと気になっ て, て、ね。 でまあ、それやったらちょっとジャズチーム自分で作りたいなっていうので、うん、レッスン始めた年の半年ぐらいの滋賀でレッスンのうち始めてアルファダンススタジオっていう宇宙にあるダンススタジオなんけれどでそこに来てくれてたキッズちゃんとかが結構自分の中ではダンスドハマりしてこうへえ頑張ってグイッさん何人かいたんで、うん、声をかけておっ玲子先生のピックアップ入ります<笑> すぐかかけるから<笑>で、まあ、ダンスチームっていうのを作ってコンテストに出させていくっていうのを自分の中でこう癖づけたというかキッズダンスチームの先生としてキャリアを上げていきたいって。 連れ て, ってあげることがやっぱりできたかすごい全然もう本当にマジでマジでレベル高いから<笑>マジで全国のダンス多も大 阪, 大阪東京が本当に高かったから、うん、もう本当にいろんな動画見てはどうやったら勝てるかどういう曲調で行ったら勝てるかとかっていうのも。 ね、上がってますもんね、またキッズのシーンがね、本当に上手よね、どんどんうまくなるんだよね、キッズが。今なんかもう、絶対戦いたくない、<笑>一緒にうま す, すぎて、そこをね、うん、出して、サポートしてたわけだそう、結果がついてきて、やっぱりこう私もお仕事として、オファーをいただくことが、そこからつながって、できてきたっていうのもあるし。 今ではこうコレオグラフ、ナンバーイベントとかナンバーコンテストって当たり前になってるけれど、はいはい、その時はなかなか本当に少人数ばっかりやったから、うんが、レジェンド東京っていうのがスタートして、えそっか、あれがスタートしたのがまだその時じゃないんだ、当じゃなかったんだと、はい、レジェンドと同時進行に関西でもマスターピースだったかな、はい、のナンバーのコンテストっていうのが出始めて。えー チャレンジしたいと思ってうんすごいそうでチャレンジした時に、まあ、関西でありがたいことに2位をいただいてでディープで最初に出たんだわディープでユニティユニテ ィ, ニティはいはいはいはいはいそうアドヒップのユニティに参加した時にディープで2位を取ってレジェンド東京にチャレンジしたい